新田南です今日は皆さんに新しいお仕事についてお知らせします今回は「秋めいてリンドンタウン」を歌ったメンバーが集まって秋にちなんだお仕事にチャレンジしますよ秋は新しいことに挑戦するのにもぴったりの季節ですからね頑張る皆さんを応援するそんな私たちの気持ちを届けます楽しみにしていてください こんにちは佐々木知恵です今回は出版社さんの企画でお仕事をすることになりましたスポーツ選手や芸術家を目指す人たちを取材して記事にするんだそうですメンバーは知恵の他に南さんあーやさんカレンさん田辺さんしっかり者で 大人の人たちばかりだから知恵も頑張らないとですね応援よろしくお願いします佐々木知恵です新田美奈美ですあの美奈美さん知恵は将来どんな大人になると思いますかんそうだなしっかり者で優しくて綺麗な人になるんじゃないかな知恵は 南さんみたいに素敵な人になれたらって思うんです<笑>ありがとう答えはきっとこれから見つかるはずだよあきめいてンドンタどンのリズムに乗って一歩ずつ進んでいこうね<笑><笑> みんなちゃんと考えてるんだな大人になったらなりたいもの今の知恵はアイドルだけど将来はまた違うお仕事をしてるのかな女優さんとかモデルさんとか今のお仕事からステップアップ。 みたたいなこともあったりよくわからないけどあプロデューサーさんから連絡が来てる新しいお仕事かな商売のこと事務所のみんなに相談してみるのもいいかも知恵よりずっと大人な人たちいたもんね じゃあこれで全員集合だねプロデューサーさんよろしくお願いします今回のメンバーは私たち5人でいいのかしらなんだか見覚えのある顔ぶれやねアキめイケ・ディンドン・ダンのメンバーだよねもしかしてそれつながりのお仕事 面白そうですね読書の秋とか芸術の秋とか日本の秋はいろいろですね南だったらスポーツの秋がぴったりでしょうか<笑>そうだね今くらいの時期だと外で運動して汗をかくのが気持ちよくって。 他にも食欲の秋とか秋の味覚を味わうグルメ番組なんてさすがにアンチョク想像するものは人それぞれ候補が多すぎて絞りきれないわねそれでプロデューサーさん正解は ですかなるほどね読者のみんなに自分も新しいことに挑戦したいって思わせられたら企画は大成功ってことかしら新しいことを始めるのにもちょうどいい時期だもんねうん楽しいお仕事になりそうう<笑><笑> <笑>さあありがとうございます夢を追いかける皆さんのこと精い杯応援しますねいろんな話を聞けたら私たちにもいい刺激になりそうだしそれじゃ力を合わせて頑張ろっかはいよろしくお願いします カレンさんの言う通り私の夢に繋がることもわかるかもしれないよねうん、頑張ろう素敵な企画のオファーありがとうございます私たちも全力で取り組ませていただきますね 私はやっぱりスポーツの分野を題材にしたいなって思います候補に挙げていただいたラクロス選手とかみなみはラクロス経験者だもんね同じ夢を追いかけたよしみみたいな私のサークルだとそこまで本格的なプレーはしてないんだけどね本格的にプロを目指す人とは温度差があるかもしれないけど 経験者だからこそ感じられることもあると思うし他のみんなの視点と合わせたらわかりやすい記事になるかもってでは私は伝統工芸の職人さんのお店に行ってみたいです。 この資料に載っている工房かしら、職人さんに弟子入りして技術を学んでいる人がいるのよねはいイスクーストは…芸術は素晴らしいです作ったものだけでなくて、それを作る人もとっても大事ですね これからも素晴らしいものをたくさん作っていけるように頑張っている人のこと私も応援したいですん、はあ、なんだか素敵ですね職人さんのお店私も行ってみたくなりましたそれじゃあ私もいいかなえっとね 学校の部活とか滞在にしてみたいんだそれもいいねみんなと同年代だけど違う分野で頑張っているこの話私もいろいろ聞いてみたいなでしょそういうのあんま縁がない生活してたからさ「いこにも青春」って感じの雰囲気も味わってみたいなって千恵<笑>ちゃんはどう この分野に興味があるとか話を聞いてみたいとかあはいえっとどれも素敵だなって思って迷っちゃっててまだ選べないですなら私からもさっきのカレンのリクエストだけど。 <笑>はい、精一杯頑張りますね。取材楽しみにしてます。たくさんお話できて良かったです。おかげできっといいお仕事ができますね。<笑>あの、すみません。なんだか皆さんのお話を。 聞いているだけになっちゃって大丈夫だよちえちゃん取材はこれからだしちえちゃんにもいろいろ頑張ってもらうからはいでも自分の将来のこと千恵の考えたいなって思ってたからもっと意見を言えたらよかったんですけど。 どうなの今からいろいろ考えてるなんてやっぱり千恵ちゃんはしっかり者だねうんそれって何か理由があったりするのかしら将来について考えるようなきっかけがあったりとかあそうなんですその実は今度学校で。 来の夢か確かにそれって私たちにとっては難しい質問かもアイドルのお仕事ではダメですか夢をかなえたお話も大事だと思います出版社の人も言っていましたね私たちはアイドルになる夢をかなえた人 だからこれからもアイドルを頑張るのも立派な夢です確かにそのことを書こうかなとも思ったんだけどクラスのみんなが考えているような夢とは違う気がするんです皆さんはどうでしたかその小さい頃の夢とか そうだね私がちえちゃんくらいの頃は将来のこととか考える余裕なかったかな病院暮らしでいろいろ思うこともあったしさ夢はあっても本当にそれが叶うなんてそれこそ夢にも思ってなかったっていうかあすすみません 嫌なこと聞いちゃいましたほーら気を使わせるようなこと言わないの自分からそういうこと言うのちょっと意地悪よ<笑>ごめんごめん心配しないで今はアイドルやるの楽しいし充実してるからさそれより他のみんなはどう私は うーん昔からアイドルを目指してたわけじゃないんだよねプロデューサーさんにスカウトされるまで考えもしなかったし私もミナゲと同じでスカウトされてきた身だから千恵ちゃんの参考にはならないかもごめんなさいね い, いえ い, いえこれは千恵の学校の課題ですから心配してくれただけでも。 嬉しいですでも夢のこと将来のこと私も考えたいですだから知恵のお手伝いしますよこのお仕事の中でいろんな人のお話が聞けます知恵の夢につながることきっと。 ありますねすアンんやさんそうねきっとプロデューサーさんもこう言うだろうし今回のお仕事をきっかけにしてみんなで考えてみるのがいいよって<笑>そうだねじゃあ改めて夢を目指すみんなと一緒にお仕事を頑張ろう じゃあ改めてラクロスにかける皆さんの意気込みをお願いします。 素敵な言葉ありがとうございました皆さんの夢が叶うよう私たちも精一杯応援していますね、はあ、今日の取材スケジュールはこれで一通りこなせたわね選手の皆さんもご協力ありがとうございましたラプロスの練習間近で見られて楽しかったです 皆さんの熱気が肌で感じられました夢に向かって走っているみんなの力、かたちもたくさん感じましたっポセイバーありがとうございます<笑><笑> もしかしかて私たたちのファンだったり喜んでもらえたなら私たちも嬉しいな<笑>私の方も皆さんのすごいプレーを見せてもらえましたしラクロス経験者としてとっても勉強になりました。 南の目線だと私たちとは違った刺激も感じてたりするのかしら私がいるサークルはもう少しゆるい雰囲気でやってるからねもちろんそのおかげでアイドルにも挑戦できてるんだしどっちがいいってわけじゃないけどもっと本格的に打ち込む環境だったら私もこういう場所にいたのかなってちょっと想像してたんだ それって、私たちもラクロスをいいんですか<笑>おお、本当だ。それならフフフフ あと誰がやる流れちえちゃんにはちょっとサイズが大きいかもしれないけどそうですねじゃあちえは皆さんのこと応援してます私もちえちゃんと一緒に観戦に回ろうかしらせっかくだし未経験の子に席を譲るわ カナデちゃんは前にお仕事で一緒にやったもんねじゃあアーニちゃん、カレンちゃん一緒にラクロスやってみようさあ、ミナミたちがやっているスポーツ私も興味がありますよろしくお願いしますねあれ、私も参加する感じスポーツはあんまり自信ないんだけど 何事もチャレンジだよそれにカレンちゃんならきっと大丈夫一緒にラクロスしたら私たちの応援の気持ちももっとたくさん伝わります素敵でしょそこまで言うなら仕方ないなあ初心者なんだし優しくお願いね でよしアニャパスそれじゃあここから一気に攻めて こちらこそご一緒できてとても楽しかったですこれからも頑張ってくださいねみんなお疲れ様。ずいぶん熱中してたわねちょっとお試しのつもりだったけどみんなとプレイするのが楽しくってカレンちゃんアンニャちゃん大丈夫いやもうヘトヘト <笑>でも思ってたよりちゃんと動けた気もするしうん<笑>私も楽しかった南さんだけじゃなくてカレーさんもアニャさんもすごくかっこよかったです本当の試合を見てる気分でしたありがとうございます最初は大変でしたけど<笑> にボールを飛ばせたらとっても気持ちいいですね実際に体験して記事にかけることも増えただろうし後でみんなの感想をまとめておこっかだねでもその前にちょっと休んでこうこのままだと事務所に帰る途中で倒れそう はあ、やっぱりみんなはすごいな私ももっと頑張らなきゃなんてこと考えてるえっちえですかなんだかそんな顔をしていたからそれとも違っていたかしらあ い, いえ違わないです みんないろんなことができてかっこよくてちえにとって憧れの大人でもあるんですだから将来の夢はまだはっきりしてませんけど奏さんたちみたいな大人になれたらって思います憧れの目で見てもらえるのは嬉しいけれどちえちゃんが考えてるほど。 私たちに差なんてないと思うなえそうでしょうかアイドルの経験なら私たちと変わらないわけだしほんの数年年が違うだけでしょだからもっと自信を持っていいんじゃないかしらち恵ちゃんだってすごい人だものねかなべさん ありがとうございますちょっと焦ってたかもしれませんお仕事のことも将来のこともみんなと一緒に考えて探していきたいです<笑>そうねお互いに頑張っていきましょう。 何百年も続いている伝統の技術まさに匠の技ですね今の世の中みんな新しいものにばかり目を向けがちだけれど。 あなたのような人がいてこそ支えられているものもあるのでしょうね。<音声><音声><音声> <笑>きっと大丈夫ですお二人の一生懸命な気持ちちゃんと伝わってきましたよこのきれいな景色がずっと未来にも残るように私たちも全力で応援してますね。 な人たちでしたね一緒に頑張っているのを見てアーニャも胸が温かくなりました<笑>アーニャちゃんとっても熱心にお話を聞いてたもんねだあしさんを見ていて思い出しました私を育ててくれたパーパやママ いろいろなことを教えてくれたグランパやグランマのこと今のアーニャがいるのもみんなのおかげですねこの気持ちはずっとずっと大切にしたいですアーニャ的に心に響いたってことか夢を追いかける若者だけじゃなくて それを見守ってる周りの人もいてさその気持ち今回の記事にも活かせそうねメインは夢を追いかける若者だけどせっかく職人さんからもいろいろ聞けたんだもの 取材のこともプロデューサーさんに報告しとこっかあそうだちえ、レッスンルームに用事があるんです前のレッスンで忘れ物しちゃってトレーナーさんが預かってくれててなら早めに行った方が良さそうだねプロデューサーさんには私たちから話しておくよ お願いします。それじゃあ失礼しますそれでプロデューサーさんは今の時間ならいつものオフィスかなうんみなみ待ってくださいあそこで誰かと話しているのはプロデューサー あ・あプロデューサーさんお客さんが来てるなら私たちはまた後ではいお仕事が済んで戻ってきました ちえちゃんはちょっと用事でレッスンルームに行っててもしかしてちえちゃんのお母さんですか確かに雰囲気が似ているかしら。 いろんなところで気配りが効く子ですよねスタッフさんにも評判がいいんですよそうそうお仕事の時でも頼りになるんだよねみんなが気づかないこともちゃんと見てたりして私もすっごく助かってますチ恵はとても頑張る屋さんですそばにいると 私も元気をもらえますねあの質問してもいいですか 知恵のお話でお母さんに聞きたいことがあります。知恵のお母さんはどうして知恵にアイドルのレッスンを受けさせたのですか？ママが勧めたからと知恵は言ってました。 みんなはもう解散しちゃったかな。フフフフフフフーフフフんフフフフフフフフフフ あらちえちゃん用事は済んだのかしらそれならほらこっちこっちみなさんまだここにいたんですねプロデューサーさんも。 お互いろいろ聞きたいこともあったからさ話が盛り上がっちゃったんだよねえそそれってちょちょっとママ盛り上がったってもしかしてシルのことでみんなと何を話してたかな ちえちゃんのお母さんもとっても優しくて素敵な方ねちえちゃんがいい子に育っているのも納得<笑>なんてね 逆流する現象はポロロッカと呼ばれますがインドネシアのスマトラ だけじゃなくて なるほど日頃の積み重ねが大事なのは運動部のスポーツとも変わらないんですね簡単に上達する方法はなくて地道な練習でもしっかり繰り返すことその大切さは私たちにもよくわかりますそして目指すは全国大会クイズ王 まさにに部活にかける青春って感じいいかも私ももう少しこの空気を味わってみたいな普段の部活では他にどんなことをやってるのあらそれって。 私たちみたいなアイドルを題材にしたクイズってことそうなんだじゃあもしかして私のプロフィールとかも覚えてたり なら、ちょっとクイズを出してみましょうかそうね私たち5人が身長順で並んだとき真ん中に来るのは誰私たちの中で血液型が A 型なのは何人 5人の出身県で一番南にあるのはどこかしらまい<笑>りましたこれは素人じゃ太刀打ちできないわねいえクイズを 仕事は一区切りかしらどんな記事にまとめてくれるか楽しみにしていましょう。 どの取材先でも面白い話を聞かせてもらえたしいい刺激がもらえたよそうですねだから皆さんの話を聞いて知恵も自分のことをちゃんと考えてみたくて将来の夢の夢ことだね私もまだうまく言葉にはできないんだけど。 新しいことに挑戦したい気持ちは昔も今も変わらないからこれからも同じ気持ちでいようって思ったかな 伝えをしたたかったですけどだから授業で発表できるように将来の夢をちゃんと考えてみたいんです取材した人たちみんなはっきりした夢があってまっすぐ進んでるんだよね今の私たちにとってはそれがアイドルなんだろうけど。 なんです千恵ちゃんに聞かれた時に私たちもうまく答えられなくてえっとそれってどういうことでしょうかなるほどねそれなら私から一つ提案してもいいかしら 今回のお仕事にもう一つだけ取材先を追加してもらうのはどうそれは私たち自身アイドルとして生きる若者たちを取材してみましょ。 として頑張る私たちのことを取材してもらおう私たちのわがままに付き合わせてしまってごめんなさい今回の企画のコンセプトからも少し外れてしまうかもしれないけれど今回の取材を通して考えてみたんです 夢を追いかける彼らのことを私たちはどんな目線で応援するべきなのかって自分たちのことを見つめ直して何かが見えてきたならそれはお仕事に大事なことだと思うんですそれがあればもっといい記事が書けるはずだからもう少しだけお付き合いをお願いします トレーニングを始めようか軽く体を動かしてから何曲か通してやってみる流れでいいかなお願いします怪我に気をつけてまずは準備運動から始めましょう<笑>そりゃもちろん大きなステージの前には みっちり練習が入るしそれ以外でもトレーニングは欠かせないよファンのみんなに元気な笑顔を見せるためにもアイドルのお仕事事は体力が大事ですね私アイドルになる前は僕に運動してなかったしみんなに置いていかれないように意識して体力つけてるの。 それにこういうトレーニングも嫌いじゃないんだできなかったことが少しずつでもできるようになるのこんなに楽しいんだってその気持ちあんやもわかります少しずつ成長して立派な自分になること アイドル活動に力を注ぎつつ学生の本文も忘れない言葉にするのは簡単でも実践するのは難しいわね<笑>ええ英語の授業で課題が出ているんです学生の本文は学ぶことですからね 私も学校の宿題をやってます時間があるときに進めておかないと慌ててやることになっちゃいますからたまにお仕事の現場にまで持ち込んじゃうこともありますけどでもおかげで提出日はちゃんと守れてるんですよそれに事務所で勉強していると得なこともあるんです。 ここには私たちと同年代の子もたくさんいるし時間があれば誰かの勉強を手伝ったりジュエちゃんもいろんな子に頼りにされてるみたいねえへへでもみんなに教わることの方が多いですいつか恩返ししないとですね はい立派な大人になるには大事なことってママにも教わりましたアイドルばかりにかまけて他をおろそかにしてるなんて思われたくないものこれもアイドルの務めね ちょっと今週の分はこれで全部かなスパセーバーみなみ今日もいろんなことを勉強しましょう<音声>はい出版社さんからいただいたり資料として事務所で買っているものですね たまにこうして読ませてもらってるんですよ流行っているファッションのことよその事務所で注目のアイドルのこと知っているとアイドルのお仕事にもつながりますねそれは純粋に興味がありますし いいつつかか役に立つかもしれないって思うんですこの先自分がどんな道に進むかはまだ分かりませんからどんな経験も将来の自分にとって糧になるはずそう考えて毎日を過ごしてます。 急むかえに答えてもらえてとっても助かりましたありがとうございます私たちのこと知ってもらえてよかったですいろんなことを学んで成長している最中だってこともうーんそれかかなでの気持ちでしたかあんりゃわかりました 仕事で会った人たちと私たちは同じ夢に向かって成長している途中にいますかなでもみなみもカレンも知恵もみんなそうです知恵も一緒そっかみんなあこれの大人じゃなくて。 ええ夢を追いかける人たちを応援することが今回のコンセプトでしたよねでも伝えたいのはそれだけじゃないと思うんですだって私たちはもっと先にある何かを目指して今も進み続けていますからアイドルの夢を叶えたんじゃなくて まだ叶えている途中ですなるほど確かにそれならみんなに伝えたい応援のメッセージも意味合いが違ってくるかな考えてみたら私たちだってこれから大人になる若者側だもんね大人目線で応援するより一緒に頑張ろうって気持ちの方がしっくりくるのかも そうだね夢を叶えた人夢に向かって頑張っている人そしてまだ夢を探している途中の人私たちならみんなの心に寄り添えると思うよ今のアイャたちはアイドルでもこれから先はまだ分かりません はい私たちの気持ちがみんなに届くようによろしくお願いしますそっか知恵もみんなもアイドルの夢を叶えてそこからまた。 新しい夢を探している途中なんだそれなら悩むことはないのかもこれからも成長して変わっていくかもしれないけど今の知恵の夢を言葉にしてみんなに伝えよう の夢佐々木恵私は今アイドルのお仕事をしていますアイドルになるために養成所に入って夢を叶えることができましたそしてこの先私が将来どんなお仕事をしているかは今はまだ分かりません。 アを続けるかもしれませんしモデルさんや歌手さん俳優さんみたいなお仕事をやっているかもしれないですアイドルのお仕事をしているといろいろなことが体験できます知らないことを教わったりして毎日が勉強の連続ですそうやって勉強したことが 今の私はまだ知らないような新しい将来の夢につながるかもしれませんだから今はアイドルのお仕事を頑張っていきたいですそして将来もっと素敵な大人になれたらいいなと思いますん。<笑> <音声><笑><音声>えええすごく緊張したけどちゃんと発表できてよかった知恵が考えたことちゃんと伝わってたかな you <laughs> ほら見て南、ラクロスしてるところもちゃんと記事に載ってるわよとってもいい笑顔ね本当だ経験者ならではの光るプレーちょっと大げさに書かれてる気もするけどみなみのプレーかっこよかったですよハーニャももっと上手にできたらよかったですが。 私も後半ヘトヘトだったからな南ってスポーツのことになると熱くなっちゃうとこあるよね<笑>取材のこと半分忘れて夢中になってたかもごめんねカレンちゃん そうだね工房見学にクイズ対決もアイドルのお仕事ってほんトバラエティ豊かだもんプロデューサーさんのアイドルだからこそな気もするけれどねたまにびっくりするような無茶ぶりもあるし がくれるお仕事はとっても楽しいです。刺激いっぱいであいよ。ぐんぐん成長できますね。プロデューサーさんお疲れ様です。皆さんもこちらに来てたんですね。おはよう。ちーちゃん、この間のお仕事の記事出来上がってたよ。 私たちのメッセージもちゃんと組んでもらえてるわ彼女たちもまた夢を目指して階段を駆け上がっている最中にいるのだろうってうわわよかったですいっぱい考えて気づけたことみんなにも伝わってたら嬉しいですねそういえば今日だったっけ えちゃんの授業参観の日ってはい将来の夢のこと発表してきましたちえはどんな発表をしましたかあーにャも聞いてみたいですえー、それはちょっと恥ずかしい アーニャちゃんそろそろレッスンの時間だから行かないと私たちも次の打ち合わせがあるし続きはまた今度にしましょうかもうそんな時間かジエちゃん後で詳しく聞かせてねははい行ってらっしゃい